一体、いつになったら、現実を見る気になるのでしょうかどうも、政治いろいろの学部です。尿素水パニックによって、中国べったりの貿易戦略の弱点を、嫌というほど味わったはずの韓国ですが、この後に及んでも、まだまだ能天気に、 中国との絆を全世界にアピールしているようです。中央日報からの引用です。訪米中のチェ・ジョンゴン韓国外交部第一次官は15日、中国は韓国の戦略的パートナーであり、現実的に北京とのパートナーシップが必要だと発言した。これに対してオバマ政権と トランプ政権で外交安全保障政策を担当したアメリカの元政府関係者らがチェ時間に直接韓国は漂流しているとして懸念を示した。チェ時間はこの日アメリカ戦略国際問題研究所と韓国国際交流財団が共同で主催しワシントンで開催した韓米戦略フォーラムで 彼らは戦略的パートナーだとした上で、韓国における中国との貿易規模はアメリカと日本を合わせたものよりも大きいと説明した。チェ次官は北朝鮮問題に関しても、現実的に北京とのパートナーシップが必要だとの考えを示した。これに対してトランプ政権当時、アメリカ国防省で、 韓半島関連業務を総括していたランドル・シュライバー元アジア太平洋担当国防次官補は一方が深刻で重要な挑戦と考えているのにもう一方がこれを受け入れないのであればそこには同盟関係はない韓国がそのような形で漂流するのは危険だと指摘したシュライバー氏はさらに韓国は オーカスが発足した時のフランスのようになりたくないはずだとも警告した。アメリカは今年9月にオーカス結成を突然発表し、中国建制に向けオーストラリアに原子力潜水艦関連の技術支援を行うことにした。これによってフランスはオーストラリアと締結した560億ユーロ、約7兆3000億円規模の ディーゼル潜水艦製造契約が白紙化され、フランスは強く反発した。かつてアメリカホワイトハウス国家安全保障会議でアジア上級副部長を務めたエヴァン・メデイロス氏もこの席で、我々は本当に中国の挑戦に対して共に対処しなければならないと指摘した。とのことで、いかがでしょうか 中国の韓国離れはもうとっくに進んでいるというのに、韓国のお花畑ぶりもここまで来ると、なんだか妙に感心してしまいますよね。そもそも中国にとって韓国が本当に戦略的パートナーであるなら、オーストラリアと喧嘩者という自己都合によって、簡単に韓国への石炭輸出を制限することはないはずです。そういうのを日本では、 軽く見られているると言ったりすすのですが韓国では違うのでしょうか。尿素水パニックによって中国への異常な輸入依存度が浮き彫りになってしまった韓国。あわや年内にも経済破綻かとも思われていましたが、ベトナムやマレーシアに思いっきり泣きついて当面のピンチを何とか回避しました。まあ結局中国も 尿素水を融通してくれましたしね。とは言っても、ストックしてある 18,700 トンの輸入に合算位を出しただけで、次はないかもしれないよと言われているのですが、目先の尿素水パニックをどうにか切り抜け、喉元過ぎればなんとやらと言った韓国ですが、根本的な問題が解決されたわけではありません。それどころか、 マグネシウムやマンガン、黒煙、火星ーダなど、第2の尿素水となり得る品目はまだまだあり、不足状況は尿素水以上に深刻であるとも言われています。しかも、それらの輸入のおよそ 99% を中国に頼り切っているというのですから、日本としてもさすがにある意味で心配になってしまいますよね。2021年、 1月から9月期だけを見ても、韓国の全輸入品目 12,586 品目のうち、特定の国による輸入に依存しているのが 80% を超えており、さらにそのうちの約 50% の品目が中国輸入に頼りきりという現状があります。こうした中国大好き体質こそが一連の尿素水パニックを招いたわけですが、ムンジェインは この状況を見ても貿易体制を見直すこともなく、ただ世界各国に泣きつくことしかできませんでした。まあ、今更輸入先の多元化を目指したところで、二つ返事で助けてくれる国もほとんどないのでしょうが。直近のピンチとしては、除雪剤、融雪剤の原材料となる塩化カルシウムの不足が指摘されています。もちろん、 輸入のほとんどを中国に頼り切っている品目です。井戸の関係で冬は気温が低く路面がすぐに凍結してしまう韓国では除雪剤や融雪剤が必須となっています。特に交通量の多いソウルでは塩化カルシウム不足によって除雪剤や融雪剤が枯渇すれば交通機関の大規模なパニックが予想され最悪の場合 物流や産業が全面的にストップしてしまう可能性すらあります。塩化カルシウムも尿素水と同じく、かつては韓国国内でも生産することができたのですが、中国に甘えているうちに価格競争力で他国と張り合いなくなり、生産工場の全面閉鎖に追い込まれてしまったのです。中国との完全決別は無理にしても、 技術革新を急ぐなどして、自国の生産能力を底上げしない限り、要素水パニックは何度でも繰り返されるでしょう。ここまで中国に振り回されているというのに、未だにラブコールを送り続ける韓国。ただ、賢明な皆さんはすでにお察しの通り、中国の方はもう韓国なんかほぼ眼中にありません。中国の視線の先にあるもの、 それは台湾です。先日行われた米中会談でも中国は台湾への武力侵攻の可能性をちらつかせており状況次第ではいつでも台湾を抑え込む用意があることを示唆しています仮に中国が台湾への武力侵攻を決行し戦争状態となれば日本も決して無傷ではいられません同盟国であるアメリカは 日本国内の米軍基地を拠点として対中作戦を展開するわけで、当然日本の広報支援も視野に入っているはずです。まあそこまで緊迫した状況になっても、英新聞に代表される国内の左派メディアは力の抜けた平和論をのんきに展開するのでしょうが、そんな理想論に構ってはいられません。アメリカとの同盟を無視したとして国際的な信頼を失っても、 サハメディアは責任を取ってくれるのでしょうかいずれにせよ、貿易面、軍事面でも中国に側方向かれている韓国。まずはその現実を直視し、地道に足元を固めていくことしか回復の道はないのですが、対人間近でレガシー作りしか見えていない文ンには、残念ながら無理な相談なのでしょうね。ということで、